注射ね。去年だんて人に打ってたっていうのはね。恐ろしいです、ね。船舶衛生管理者とは船員の健康管理、船員の保健指導、作業環境衛生。 居住環境衛生、ね、食料と用水の衛生保時などを行う資格保有者のこと。あ取れな い, 取れ取れない。取れない。危ない。<笑>さっきさっき指刺してなったから。<笑>え。握るようにして。<笑> 予防接種の時お医者さんがしているようにデコピンで気泡を抜きま す, きますこれで注射準備完了ですそれでは腕につけたスポンジに注射を打っていきますあ腰に押さえいいですか腰にい うん、はい注射をする際には針を刺した後に血液の逆流がないか痛みやしびれがないかということを必ず患者の方に確認するようにとのこと。 はい、痛みないですかないですはい血の逆流はないですないですゆでさっきの確認し忘れたあ、アルコール<笑>アルコール<笑>はい、ありがとうございますシール貼る忘れたさっき ふはい、ありがとうございます。